<笑>なんだ力が湧いてくるような気がしますなんわんわんわんわんわんわんわんわんんに天使のわんんんわんわなわんわんわんわんわんわんわんわんわん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 <笑><笑>いえ違うんですちょっとスタズさんの技にびっくりしただけで。 ありがとうございます先輩えおかげで俺はスーパードヘンタイにエボリューションできましたはあ、スーパードヘンタイの力見せてやる、はあ